こんにちは。こんにちははい、今日は神田さん何かお知らせがあるということ で, そうですあの10月の2324で大宮駅の東口にあるまる東日本というテナントショップにです、ねえっと、イベントをやることになりまして、えー、そのゲストで吉本の大宮劇場の、えっと、大宮セブンの皆さんにあの来ていただくことになりましてあのお越しいただいたので、えっと、紹介したいと思います。はいはい どうぞお越しくださいよろしくお願いします。<!GG2> <laughs> アタふだん大宮の劇場で活動、はい、させていただいてまして、はい、はあの盆栽庁の、ね、こちらの PR ということでよろしくお願いします。 していただいてですね、はい、魅力を伝えていただくとあ、あとは盆栽の見方とかですね、やっぱ新しい人に届けたいということなので、はい、あの宣伝していただけたらなと思います。ので、はいはいはい、よろしくお願いします。ますますますえっ、ー、と今回ちょっと芸人さんたくさんいますので、はい、えっ、ー、と MC の方を、はいえー、タモンズの大波さんに、はい、お願いいたします。どうもどうも えー、10月23日24日に大宮駅より徒歩1分のあんなちっちゃいカンプ<笑>見たことないですよすいません、余裕がええだよまあ言わんでも<笑>右サイドピリピリじゃないですか<笑>ビリピリじゃないですか、右サイド<笑>うちの<笑>うちの社員の手がカンペにかぶって呼ばれな、ね、<笑><笑> 10月23日24日に大宮駅より徒歩1分の丸々東、うん 日本にて、はいえー、大宮が盆栽の町って知ってた、うん、大宮盆栽村 in○○ 〇〇東日本を開催します。はい、えー、世界に誇る盆栽の…<音声> おりますまはいお願いいたします。<笑> けど、うん、大小の盆栽があると思います、うん、各盆栽ですけどもこんな樹種が樹種っていうか種類があるんですね、はいはい でまず大きく分けて盆栽は2つありまして、はい、臓器盆栽っていう臓器盆栽、はい、え例えば落葉樹もみじとかですかね、うん、あとはけやきとか、うん、そういったものを臓器盆栽と言います、うん、でもう一つ今ここにあります黒松とかですね昭白盆栽、えっとその2つが盆栽の中では一応2つの大きなジャンルとなってまして、うん、自然の厳しさっていうのを出してあげるのが盆栽になります、ねうん、なるほど、はい、なんか僕らのねイメージとしてはこういう なんかこ う, う、ね、和風のこの大豪邸の、はい、今にドーンってあるっていう感じが、ね、します、はい、こういうちっちゃいやつもあるんですね、ちなみにこう台に乗ってるのっていうのは何、はい何なんですか、これは転車台と言いまして、日光の加減を1週間に1度ぐらいですかね、うん、回転させてあげて、盆栽全体に光合成させてあげたいという意味がありまして。まあ、そうそなるええ回るんです、ね、でおーすごいおー すごい中中華華料理みたい、えー、高級えっこれ走るんですかじゃあ。 <笑><笑>そういうことです、ね。スーパーカーと同じぐらいの値段いうあ、値段ってことですね、うん、<笑>同じ機能ではない<笑><笑>やっぱ大きい方がお高いとかあるんですか。そうですね。やっぱり大きいのは自然的に高くはなりますけど、まあね、ただ、えっ、ー、と、この際っていうのは樹齢と。 あとはかっこよさで大体いい値段が決まってきますので、うんあえーとまあ、大きければ高いっていうわけでもないですねでも小さければ小さいほど高いっていうのもありますし、うんちちうんまあ、でも僕こっから見たら彼よりこっちの方がかっこいいですもんねかっこよさで言ったら全然こっちに告白したいもん<笑> えー、いやいやいやでもね丸すぎるやろこいついや何も喋ゃんないでしょ<笑>、はいや こ, こっちついても何も楽しくないいや楽しいやろ、うん、見てて<笑>でも僕多分むちゃくちゃ似合うと思うんですよねこのね盆栽界の<笑>盆栽界の多分異端児になると思うたぶん、ねだからかね、めちゃめちゃ似合うな<笑>情熱対策、ね、<笑>お前が作ったみたいな感じや<笑>これちなみにどういうものを表現してるんですかこれは海外のあの 新種のブロッコリー。え、違うでしょう。ブロッコリーと し, して、どこがですか、ね、はい。ここが弱いんから<笑><笑>、ね。確かに。<笑>ワンショットの時は一番強かった。強かったですけどめっちゃいいんだけど。汗が吹き出てる。汗が出せなくて、ね、ね<笑>お求めやすいですよね、これ。そうですね、例えば、三千円とか。あの、お求めやすいものを。もありますので、うん、えっ、ー、と、今回のイベントではですね、初心者の方でも、気軽に、うんうん、えっ、ー、と、お買い物を埋めてい た, いただけるように。うん あの価格帯の低いのを中心に揃えてはいますねこれで一マスも2500円ですから2500円もね、えー、とめっちゃ可愛いなこれ真弓っていうゆみちゃんですね、えー、だこんなんねあの一人暮らしのお家にそうですね置いててもいいですよねこ、ね、れぐらいの値段だと僕みたいにあのバイトを掛け持ちして頑張ってるぐらいの芸人でも買えますよねまあまあ買えるんじゃないですか掛、えー、け持ちしてるんですかあ掛け持ちしてるんですよ、えー、あそうなんですかええー、何と何掛け持ちしてるんですかあの一つは セセブブブブンンンンイイレレ、はい、でですすあ、もう一つがセブンイレブンです変や な, お前<笑>変などことどこでやってんのお前。 1個は渋谷のの方ででででやっっててました、うんう渋谷ってんね、もう1個が浦和ですどこ住んでんるん<笑>んんん<笑>、はいね、今回です、ねえー、と植え替え替と い,、ねはい。種はいおはい、でう実のなっている樹です、ね とてもかわい可愛いですね、うん、お花も小さくてかわいい愛い可愛 い, いでこちらがシンパクっていうシンパクはい。これは、えっと、今世界中で人気の木でして特に、えっと、中国とかベトナムとかで相当人気の木でだいぶ値段の高いような木なんですけどやっぱり価格帯の低いものもありますんでこ今回はそういうのを用意しましたあとちょっとちっちゃいんですけどベニシタンっていうやつ可愛いいニシタン ちょっと今この状態だとあんまりわかりにくいかなと思うんですけどこれも実になるものでして、うんえー、と小ぶりな葉っぱと小ぶりな実でとても可愛らしいものであります、うんで。あとはモミジですね、で今回、えー、とちょっと用意してあるのはデショてジョえいう、えー、と木でしてちょっと赤い、えー、と紅葉したようなあ色のものです。でこれは山マモミジていうやつなんですけど、うんえー、とやっぱり涼しげな印象で秋口になるとやっぱり赤くなって。 紅葉を楽しめるようななもののになりますので、えっと、今回のイベントで作っていただいたらやっぱり秋の紅葉を楽しめるようになるかなというようなものですねで盆栽を鑑賞にするにあたって一番重要なのがですね盆栽っていうのは自然の様子を表しています、うん、なので、えっと、自分が小人になったようにですね下から覗いていただくとですねその木が大木にな見えると思います当だ、うん。見えるうんうん。 これやばいっすね。この棚っていうん。 まハ、あ、ズみをつけてあげるとですね、より綺麗な状態の、ねね、ちょっとあの枯れてるというか、はい、こういうのを表現するのが盆栽なんですね。そうですね。あのー、自然の厳しさっていうのを表現してあげるのが盆栽になりますので、白い部分をシャリと言いまして、白い部分はもう完全に枯れてしまってるんですね。でこの茶色いところのみで生きています。はい。でそれによってですね、例えば風雪とか雨とか厳しい自然環境で この木が枯れ果てたっていう情景を出してあげるってい う, ものです う, んうん下から見たらなんかユッティさんみたい<笑>強烈ユッティないやでもなんかこの白いねこのシャリの部分が、まあ、その人の曲線 部, 部分に見えてでこの茶色い部分がその上品なジャケットを着ているかのように。 僕には見えますね。<笑>えーえー、それぐらいだ言わない、うん、マジで誰誰かに例えると思ったんだけど。<笑>モデルがいるかと思ったけど。<笑>それぐらいだ や, やいやちょっとはい。やっぱ職 そ, ろそろっ職人としてな。うちなみにお手入れとかどうどういう結構難しいんですか。基本的に育てるにあたってはお水をしっかりあげていただくっていうのは。それだけで。へえー。 でところどころやっぱり、えー、と植物ですので伸びたところを剪定してあげるっていうのもありますけども、うん、基本的にはお水をしっかりあげていただければあの状態維持できると思いますねじゃあお手入れも比較的簡単ですね、えー、そうです ね, ですねあのものによって難しいのはやら簡単なのはありますけども、うん、今回用意しているやつはですね基本的にお手入れは簡単なものですので、うん、これ大丈夫ですかそうですねここれれは外っていいううう、えー、も自然に我々がそういう針金とかを あえて例えばちょっとこういう高いところに飾ってあげるとまあちょっとねなるほど崖からせり出してるような形逆にこれをちょっと思ったんですけど、はい、これを壁にねこうやったらまたちょっとそうですねちょっと違った形にも見えますよね、はいはい 父お前<笑>そのいそうちゃんとしたことも言うんだよもちろんよなんでちゃんとしたこと言って俺頭叩かれな い, っ<笑>い前に、ね、<笑>一番盆栽師っぽいからね、うんうん、どういうのがかっこいい、うん、そうですねそれはもうおのもの完、ね、これも三つだったらどれいやセンス問われるよなこ れ, あこれあ確かこれはセンス問われるよ、うん、もう家がもうめちゃくちゃ広い邸で うん、自分ちに持っていくとしたらせ俺、はい、せーので刺す、はい、ああせーので刺 し, しましょうこの見ましょうええ格好すんなよお前らあ確かにいい、ね、もう本当にもう素直にいいなって思ったやついい第一印象で決めてましたもういや一番少なかった人がじゃあ盆栽じゃあ1個買って帰るってことでしょうああいいよん、はい、で罰ゲームするの<笑>や、罰 ゲ, ーム<笑>罰ゲームっていうかい<笑>くよはい行きましょううん せーのの<笑><笑>うわええ海はははここここここれれれれれですいつ<笑><笑>、えー、みんなこれですかあじゃあ俺これ も, もう入<笑><笑>購入で<笑>あありがとうございます。これどこれいくらですかね あ、あ、これも、あ、じゃ、今月分で買います。<笑><笑>これもいいんですけどね。ねこれもええねんで、わ、うん、わ、はい、かる、感性が若いのよ、うん。こう、落ち着いた男性はやっぱこや、これ、よ。いや、わかるんですけどね。 どうせ<笑>どうせそれ行くんだろうなって思ってひねくれた考えだ。いや最近、ね、下から見た時もめっちゃかっこよかった。いやかっこいい、うん、でもこっちだってね下から見たらもうすごいもう、うん、本当になんか。トトロの夢の世界。トトロの世界。世界<笑>トト世界<笑>下から。<笑>どろやっぱ違うんですねその、うん。そうですね な, なので今回の体験ではそれぞれ好きなやつを選んでいただいてはいあの作っていただければなと思います、ね。よっしゃいやー楽しみ。はい。 こちらに商品を用意したので、はい、えっ、ー、とこの中で選んでいただきたいと思います。我々は、はい、植え替え体験させてもらえると。とえ替え体験。はい。右からですね、クロマツでこれが先ほどの上地さん選んだ平カカン ス,、うんはいカンスね、でこれが新柏、皆さん選ばれて、でこれがベニシタンってやつ、うん、でこれがモミジですね、うん。この中で選んでいただいて、で。 この中の蜂がありますので、ね、好きな蜂に入れていただければなと思いますうん、だここ組み合わせとかもやっぱセンス問われますから、うんうん、確かに、はい、やっぱ黒松と新博、うん、男だったら行きたいところあります、ね、まあそうね二、うん、人しか行けませんのでねあ あ, あそうですベニスタン行きたいですねベニスタンは<笑>ドラフト1 <笑>ずっとベニスタン行きたいですけどじゃあ僕はベニスタン行きよこれベニスタンですこれベニスタンですなんかさっきみんなってなかったですもんね さっき右側なってたのはこっち。こっちですもんね。ピ, ピラカンスとベニシタ右なってるのみたいなもうちょっと。でもこれとじゃあ上道どのどの器だろう。いやこ難しいよ。こ の, この基本この色の実がなるってことですか。そうですか。赤い、はい、赤い右ですね。わあこれ難しいな。上道どうすんのよ。上道 よ, よ。上道。えー、っと笑われるな、えー。全世界の人に笑われるぞ。えー、うわ。 <笑>もうこれで<笑>ブラタンみたいなやつ選んだ、ね、ブラタンって言なブラタンみたいないやでも本当に こ, これですねこれがめっちゃいいな、はい、そしたらじゃあこれ と, こ, れ と, で こ, れとこの中でも好きなやつやあこれもあんねやまじ、はい、か全然違いますねどれもこういう縦長のやつの、はいはい、ちょっと低いやつもあっ て,、ね、わって好みですね本当好みだな、はい、本当にここは、うん カミちゃん本当ごちゃごちゃ言わんとそんな言ってないんだよそんな言ってない<笑><笑>最低な思いですごちゃごちゃ言わんとかってこれマジでむずいマジむずいマジむずいわ早くしてよもう本当に早くしなきゃって思うんだけど、うん、次手に取ったやつうん、うんうん、次手に取ったやつうんうん、ーん、はい、これだ OK ーーじゃあカミ、はい、ちゃんはこれと、ま、緑 あ, あいやだよあでもいいぞいいよいいよいいよいいよいいよいいよはいじゃあ海のわ俺ちょっとずっと黒松 クロマツこっち、クロマツこっち。これなんだっけ？新柏。新柏。新柏を一点集中だったんですけど、その奥に見えたモミジが。そうです、ね。いやいいよね、はあ。ちょっとよく見えてモミジにします、はあ。ちょっと待った。お, お, おあら、来た。嘘でしょ？ここで大雨が動いた<笑><笑>。マジ？モミジを。<笑>来たの。もうここ通ったというから決めてました。<笑>えー？お願いします。あ、やばい。お、海野も。お願いします。<笑> 違う人に手出し。ごめんなさい。あ、うん、ということは、うん、というこ と,、うん と, うことうん、両方ダメ。両方ごめんなさい。何これ。む<笑>かつくな、モ<笑>山村モミジムカつくな。<笑>山村モミジない。<笑><笑><笑>ということで私がこれと。<笑>いやいやじゃあ海の海のモミジい い, <笑> い, いですか。確かに海の似合うかもねモミ、うん、なんかなか、まあ、白と赤が似合うからな。いいね、あこれ。 にしますでこういうやつですと状況を出したいっていう場合ですと丸い鉢もありますしあとこういう楕円形の鉢ですとちょっと情景が出たり世界観が出たりっていうのもありますので、うん、これにしますわうわーちょっと勝負出たね、はい、それ難しいんじゃな い, いそ れ, そかそれお前に操れる<笑>いやお前に操れるか や, やってみますこれはアタックはいいやー僕は黒松で。 <笑><笑>ね、ちょっと待った待ちしてんねん<笑>じゃあちょっと<笑>じゃ あ, じゃあいいんですかで阿部さん黒松 選, <笑><笑>選んでいいよじゃあつ器選んで器選んでいいですか<笑>じゃあですね<笑>、えー、普通にこのの職業れにしますああいいねいいねありがとうございま す, いますじゃあ阿部さん 残るは。これは。これは。じゃあ。心拍。うわー、マスカラつけすぎたー。十<笑>ポイント。<笑> 10ポイント。これこれこ れ, <笑> こ, れ, こ, れ<笑>これですよ。10ポイント。ここでえだとしたら今まで10ポイント一回もなかったとか。発エンパリーだ。盆栽盆栽モノボケポイント。盆栽ものボケ盆栽モノボケ。10ポイント。1ポイント。あトあります、これとこれってあれですよね。うん、こう仕上げに入れるやつ が, がいいですよね。うん。じゃあ私はこれこれでこれでいきます。なるほど。じゃあ僕じゃあこれいきますね。使う。これで。 これあの水いっぱいあげたら育つんですよね。そうですね。じゃあうはこれで。<笑>おおでかっで。めっちゃ育てるじゃん。言、えー、って一人一ボケいいって。すませんじゃんこれで。はいどうぞ。いはい、はいはい、じゃあこれで進めていきたいと思います。はい。はい、じゃあえっ、ー、と作業に移っていきたいとおもいます。お願します。お 願, ます お, 願ますお願いします。今回のえっ、ー、と植え替え体験この。 植え替えセットっていうのを用意しました、はい、これ全部コンビでの、えー、紹介になるんですけども、はい、もしその場に植え替えができないという方はですね、これだけでも販売しますのでこの内容を1回説明したいと思います、うん、ちょっと開けていただいております、ねはい、まず出てくるのがこの木ですねこれは植え替える際に使う用材、はい、になります はい、赤玉チ土というものを使いますので、こ、うんはい、れは食べれるんですか、はい。食べれないです、ね。モ<笑>ルモットですか。金<笑>が三本出てくると思います。三本。大小あると思います。はい、あと、えっ、ー、と、網が出てくる。網。穴が開いてます。それを塞ぐための網です。なるほど。はいなるほど これをすることによって土がこぼれなかったりとか、うん、あとは害虫が入ってこないようにすると、はい、ういうやつある で,、はい、で最後に、えっと、名刺みたいのがありますこれ盆栽 Q の QR コードがあるんですけどこの QR コードを読み込んでいただく と,、えー、と初めての方でも分かるような盆栽の育て方の動画が出てきますので初心者でも元気に育ててあげられると思いますは い, ういう、はい、ちなみにこれ2324のイベント中に皆さんできるってことですか、ね じゃあまず下準備をしていきたいと思います、はいはい、この皆さん鉢があると思いますので、はい、これに網をくっつけていきますで皆さんちょっと細長い、えっと、網になったわかると思うんですけども、はい、海野さんは2つ穴なのでそのままでも大丈夫あなるほど、とで1つ穴の方はですねハサミを使ってこれを半分にしていただきたい、はい、こ, こで脱落しないように確かに <笑>もうはい切りました、はい、じゃあ汗出すなや汗出すなや<笑>クリアクリ ア, <笑>アミセプスありがとうございますありがとうございますちょっと難しいんですけども眼鏡、はい、っていうのを作りたいと思いますこれぐらい、えー、中くらいの針金が入ってると思いますので、はい、高速のジャンクションを作るようなイメージあジャンクション初台みたいな感じですかね 池尻だと丸まっちゃうので、ああああなんでいまでかいいぐ ら, い<笑>ぐらい<笑>ちょっと分かりづらいんですけど、こういう眼鏡のえ難ししししいいいここれななささん、ん、ね、無くくくててます<笑><お前><笑>えちくすっとおだのの や, つが中のやつか前。<笑>で<も>、ね。<笑> す言い忘れました。海野さんは、は、それをややららななくて大丈夫でで<笑><笑>お前何やらんでえ、ん<笑>もこういうことですか、これそううううういいこここととででですそうですすかかそそれれを使うんですけども。ああ先生、はタコですか、ね、あこれ間違えてあの<笑>これああのアユのマークアユのマーク<笑>アユのアユのマーク<笑>アユのアユのマークエルグランドの裏にそれ詳しいな。<笑><笑> そうです。それを方向に倒、えー、していただきたいですね。こういうことですか。これ合ってます、ね。あ, あ、そういうことです。はい、あすや俺やってもらっちゃったんですけど。合<笑><笑><笑>ってますかこれ。これは何ですか。ナスカ？ナスカわかります。あら？ナスカさん。あら？できた。はい。それをえ、はい、の裏あの中側に通していただきたいですね。はい、穴の中に通していただいて。これ 上上下下違ううううううう方方向向向いいいいいいいいててててる、えー、とそれれを同じじに上か下ににかか倒してい た, だたい、はい、あこういうああここううことととちょっっっ見せ感ああすすままんりがががござ何になな全員もうそうです完璧です。 で裏からえっ、ー、と針金が出ると思いますので。はい。それをえっ、ー、と左右に開いてください。あな、なるほど。そうすると網が固定できます、ね。ああ、なるほど。そういうことだ。行けた。行きました。あ、あなそんな体験なかなかできないですもんね。ん大人になってから。お前は何もやってない<笑>。でもすでにそ<笑>のそ<人><笑>のちょっと待ってくれ、さでも網を確かにでも。 こんな大人になってできないんですよねえ じ, <笑><きな><笑>じゃないよでも「できないです」じゃない先生がもう自らやってくださいだから、ね、<笑>先生に全部やってもらうってことができない、ねうん、<笑>こうしたらですねもう今度は細い針金とじっち針金。 し、は、て、いはい、でこれも海野さんやる必要な い, んです<笑><笑>い。ちょっと待ってください。<笑>い<笑>も楽。<笑>楽持っていい。いあできたです。できたです、ね。送<笑>る<お前><笑>から、ね。<笑>と皆さんちょっと見ていただきたいんですけど、この短い針金にこの長い針金の真ん中の辺を持って、はい、こうやってぐるぐるに巻きつけてください。ああ、三回転ぐらいです そうううするとこういうブランコみたいなのができると思う<笑>あできたはいできましたはい、そうしましたらこれを鉢の裏側から通します、うん、そうするとこの針金がストッパーになって針金が上に来ないようにでこういうふうな形になりますでこれを何でするかっていうと盆栽と鉢を固定するために使うのであとでこれを植えた時にこれでくくりつけるって感じですか あ, あだから左右対称じゃないと。はい、で、海野さんは、はい、えっ、ー、と、はあの穴と穴の間に、はい、そのまま針金を通していただければな丈夫です。結構長いやつですか。はい。だか ら, から、普通に。ここら辺と。はい。む、はい、ちゃくちゃ長くやつ。先生、これ<笑>穴に入れるんですか。穴は入れてなくて大丈夫。あ<笑>あ、そこは。入れなくて大丈夫ですか。 そうしましたらいよいろ作業に移っていきたいと思います。じゃあそれぞれですね苗を用意していただいて、はいね、プラスチックのポットから取っていきたいと思います。基本的にえっ、ー、と満を持っていただいていいはい、取、はい、っ, っていただければとっっいりあえず。そうに根張ってる。おお。そしたらえっ、ー、と根っこを崩していきます。はい、で今、えー、とお手元に割り箸しが二本あると思いますので。うん その眉頭を持っていただいて、結構、えー、と周りからちょっとほぐしていきたいと思いますい、えー。で、今回作業をする時期が今ちょっと今暖かい暖かいんですけど、えっ、ー、と実際やるのは10月の後半となってますので、極端に植え替えの ベストの時期ではないんだよね、えー、と目安でいうと、まあ、3分の2程度ほぐす程度で大丈夫ですの、ねうん、で先生この土はもう使わないもう使わないですねあ、えー、そうなんだこれはな何で、えー、とこの土ですとあの土の中の栄養分っていうのがなくなってですね逆に酸化してしまってですね植物にと っ, とっては成長に悪い条件 で, ので土になってしまますねやっぱり新しい土に入れてあげるっていうのが一番ですね これやる時根っことか傷つけないように注意するみたいなのがあるんですよ基本的に根っこを、あのー、ほぐしていただくので、ブチブチ切るはは大丈夫大丈丈夫夫強めにいってもいいってことです、ね、た だ, だ、時期的にそこまでベストではないので、まあ、あまり極端にブツブツやらない方うがいいと思います、ね、周りがほぐれてきたら、ですねこうやって長いのがもしかしたら出てくると思いますので、ハサミを使って切っていただいて大丈夫です。 もうちょい行きます脇の方をやるかね脇のほうこんなほうひっくり返してやってみて。はいもうちょっとですかこんぐらいですかあで、それぐらいで大丈夫だっ あ, ありがとうございます、はい、オッケーこんぐらいですかへぇ、こんなちっちゃくなんだチワワ洗ったときみたいな<笑><笑>そっち細くなるけど今日初めての作業だからわかんないねどんだみんなやってたんだよね<笑><笑><笑>ここまでのステップみんなやってたからさ<笑> 見たらなんかンサーさんもい方<笑>海野くんはズルしてたもんねズル<笑>じゃないん全やってもらったもんね、うんうん、はい、大丈夫かなと思いますはい、はいはい、じゃ早速植え替えていきたいと思うんですけど、うんはい、盆栽植える際にでもそのポイントっていうのがありまして、はい、こういう丸鉢、皆さん丸鉢の方だとこの鉢の中の真ん中に埋まるように植えます真、うん中、はい、逆に海野さんの場合みたいな楕円鉢とか横長の鉢ですと 左右どっちかに寄せてあげるとその余白の部分ができてより空間ができて世界観が出るなるほどで す,、ね、すごいで今海野さんの木を見てみると大小が2本の木であると思うんです、うんはいね、こっちから見ると左の方が小さいってなるとこっちの方に風が流れてるっていう状況を出せるんですよね、うんえー、なので右側に寄せてあげますと、うん、左に空間ができて。 こういうことかより世界観ができるほどです、ね、うそうしましたら鉢を用意していただいてでまずサッと3分の1ぐらいですかね若干少なめに入れていただいてですね、はいまあ、ここで入れすぎちゃうとあの収まらなくなってしまうんですので鉢をゆすってみてくださいみう皆、ん、さん一回出した方がいいかもしれないですね <笑>あのここでこれを<笑>これを出すっと、ね、<笑>分かんないよねいいんうん分かんないよね<笑>ねかん い, <笑>いや勝負じゃないよ<笑>全然勝つ手で言ってるけど<笑>でですね一回こうやって揺すってあげると細かいのが落ちて大きいのだけ残ると思いますのでそうすると大きいのが下に行って水はけがよくになりますの で, でもう一度地を入れていただいて今度は真ん中に富士山を作るような感じで入れていただきたい 実際に富士山作った方がいいですか大きさ的になあ、3000メートル、3000メートル超え2ポイント<笑>何も返せないフ ォ, ローフォローしてもらったのに2ポイント す, <笑><笑>すみません、お前がお前が得点あげる<笑>そうしましたら、盆栽を中に入れていただきたい崩す、ねはい、ぐらい えー、と前にあった土が鉢の縁の下に来る方が美しいですね割と少なくて大丈夫ですそうしましたら上からグググと土を崩すように、あのー、木を持って土を崩してます、はあ、そうすると下に押されて沈んでいくと思いますので海野さんの場合ですとどっちかに寄せるんですけど、はい、寄せるバランスっていうのもあるんですよねそのののバランスっていうのは個人の感性になるんで 皆さんがいいと思う場所に入れていただきたいんですけど、問われますよ。一応見本になるのでいいのはつくたまいのかなと問われます。何だ。問われてますよ。いい気はもこれ十<笑>お前がいいと思うのかみんながいいと思うかわからへん。じゃ何こいつらえっと先ほどの巻いた針金をこのメッコを止めるイメージで進んであげるんですけど、これが一番の難関なんですよね。 左側の針金を上にトルネードみたいに回すんですけど洋サイドから針金を持ってきて、うん、針金をこえてやるんですけど、はい、その際に気をつけなきゃいけないのがその盆栽が鉢の真ん中にあるっていうのを気をつけてやるんっきりふっりつかなくても大丈夫ですえぇーあそうか分かった<笑>ここをだからこういうことですかここをこうねじることかそうですそうですこれでああありがとうございます、はい で一度それでこんな感じでしょ。そうです。それができた方はここにやっとこっていうもう一つの道具があると思います。ペンチみたいなものす。は、う、い、ん。それを使って針金を引っ張ってねじるんですよ。引きくするって感じですねで。この時もねじりすぎるとちょっと切れてしまうんですけど。そ う, ういいそうですね。もっと引っ張ってからねじっても大丈夫です。 もうちょっときつくしてもいいでこう引っ張ってはい、そうしたらハサミで余った針金をちょん切っちゃってくださいで、この切り口をえっ、ー、と危ないので割り箸の裏側を使って根元に押し付けてあげてくださいこれ次回植え替えする際に次の人が手を怪我してしまう点もありますのでしっかり下向きにしてあげて はいそうしたら余白の時に土を入れていきたいわりとこの時はですねワンパンに入れても大丈夫ですねだ、はいたいざっと一周入れられたら先ほど使った割り箸を使って鉢の中に土を入れていく作業をします この根っこと根っこの間に土を入れるって感じですね意外と土が入ってくると思いますこの先際はですね、しっかり伸びてあげたいのでグッグッと中の方まで結構近いですね、うん、結構この辺の入ってますこうやってこの辺の隙間に入ってきてそしたら減った分もう一回土を足していただいて ーをほぐすすすと入入っっててていいいく感じそそうですです<笑>そうでででねの大大丈丈夫夫かか教えももらんんだよ、ね、<笑><笑>集中集中、中<笑><笑><笑><笑><笑>ないかな<笑>はい皆さん OK だと思います。はい 一応これでえっ、ー、とこの後水やりをして完成にな、えーえー、おーキャー、はい、じゃあこのジョールを使ってお水をやっていきたいと思います、うんはいはい、お手本で一回私が見みしますの で,、はいはい、でこの水をやる時のポイントが、はい、皆さん考えられるのが優しくあげたいっていうので、うんはい、ちょっとこうやってちょろちょろってあげるんです、うんはい、そうするとこのダマが大きくなるんです土が暴れちゃうんで逆に思いっきり あげた方が綺麗な水になります。なので、あのその綺麗な水で上げると。しっかり月も動かないですよ。うるですよでそうすると、大量に水が出ると思いますよね、うんうんうん。こういうふうな。これが透明になるぐらいまで上げていただければ。こ れ, は大ですこれは葉っぱにもかけてもいいんですか。葉っぱにかけても大丈夫です。結構いこうですね、はいうんで。上まで上がってきたら、ちょっと一回やめて。 えー、用意を見て透明になったらと思ったらこれで終わりですね。はい、はい。そうですね。おお、えどう座って。え？座っていいぞ。<笑>なんで？おおじゃんあるから欲しいやつ。あじゃあ。あ<笑>なんで？<笑><笑>どういう趣味ュレーション？皆みんな今後のこと考えてくださはい。そうですね。一回これをこうやっ て, 見あて上げてあげると茶色い土が出るので。 これが、多めになるぐらいまで。ありがとうな、えー<笑>いや。どういうこと。うん、<笑>ありがとうな。別れ、別れな。こ<笑>んなでも、バーンってやるんすよね。もっとなんか、繊細なやつかと思ってました。大丈夫だと思います、ね。はい。いやいや、俺のは俺があげる。<笑><笑>ちょっと愛着湧いてるもんな。いや、いいよ。おっ。わあ、すごい、ね。茶、ね、色い、ね。わかりやすい。あ<笑>めさん、似合いますね。 あそうまあ、めちゃめちゃにやてるああ全然かかってな い, いいですね あ、ううわわいいわいい、いいすねいいねえ娘娘みみたたなや、に楽しこんがりこんがり焼き目ついてる、ね。 いいいいいいねねみみんんんなななっっすあ、あ出だけそれおお茶茶の…のき中国やいいですね。 はあいいえー、水をやるとより一層なんか一息、うん、ね一息してますね、うんうん、これで一応完成になりますよかわいじゃこれがえっ、ー、と二十三二十四のイベントではあの皆さんやっていただけるあのマシンになったのい、えーはいうん、でも結構比較的初心者の方でも簡単 で, で, うそうですねはいで実際やる際はですね我々あの一人 で、つきますんでね、うん。あ、そうなんだ、うん。お気軽に参加していただけるかなと思いま す,、ねこれこれいいす。自分で作ったやつ持って帰れたりするんです。そうです。あおじゃ、今日僕らもこれも、も使えれる。そうですね。えー、おっ、えー、やった。嬉し い, しい。やった。これって、全部赤になったりするんですか、これ。そうです。はい、わ、いいね、はい。変化が見えるん、ね。そうです。この身がまた取れて。はい。 またなってすごいことになります。こと。 植え替えでああ な, <笑>なるよ、えー、ちょっと大きめの家買うか<笑><笑>はい、えー、じゃそれでこれで誕生になりますのでありがとうございます、はいはいえー、ということですね、はいえー、10月23日24日、えー、大宮駅徒歩1分のまる東日本にて大宮が盆栽の町って知ってた「大宮盆栽村 i n まる東日本」が開催されますので、うんうん、皆さんぜひお越しください 待ってまーす。